日本の N. P. O. や N. g O. で働いている方をゲストに招いて、お話を伺う。N. G. O. 世界を見つめて、後半からは私鎌倉幸子が司会進行を務めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、ええ、ダイアログフォーピープル代表レジフォトジャーナリストの佐藤圭もご一緒させていただきます。よろしくお願いします。圭さん、よろしくお願いします。はい。 第8回の今回はパレスチナ子どものキャンペーンの中村哲也さんをお招きしています前半ではパレスチナ子どものキャンペーンの設立の経緯ですとか各地域の緊急救援支援活動を中心にお話を伺ってまいりました後半では開発事業教育や修了支援などの話についてまた中村さんからじっくりお話をいただきたいと思いますそして中村さんがなぜこの 彼氏な子供のキャンペーンで働き始めたのかというキャリアのお話も聞いていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いしますでは中村さん改めてどうぞよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしま す, しし ま, すまず。 障害者支援についてお話を伺いたいのですが、あの障害者と言ってもやはりあのパレスチナはやはりあの紛争でしたり状況も悪い中、まあ障害があるだけでかなり大変な生活されている方が多いんじゃないかと思います。どのような障害がある方がいらっしゃるのか、またその方の生活というのを最初お話しいただけますでしょうか。はい。えーと、まあ障害を持っていらっしゃる方は、まあどの社会にもいらっしゃって。 えー、と身体障害であったり知的障害であったりでは精神障害であったり、まあ、発達障害を持っているような方たちももちろんあの私たちの日本と同じようにあのパレスチナにもいらっしゃるわけなんですけれども、まあ、あの戦争や、えー、と事故なんかで障害を持つに至ったというような方た ち, 方たちもあのたくさんいらっしゃいます前半ではそういったあの方たちへのリハビリなんかをご紹介したわけなんですけれども。 後半の方でえっ、ー、で例えば聴覚障害ですとかそういった方たちの様子もお話ししようかと思っているんですが、まあ、生まれながらに、うん、障害を持ちながら、えー、と生まれてきたというような方たちも、えー、とその中にはいらっしゃいまして、えー、とただそ う, いったそういった人たちが、えー、と教育を受けられたり十分に受けられたりその後の社会生活に十分に参加していける状況かという と,、えー、と決してそんなことはないかなりハードルが高いというふうに言わざるを得ないかと思います。 はい、そういった中で頑張っているのが NGO かなというふうに思っているので、えー、と NGO の奮闘という意味でもあの注目していただけたらなというところですすね、はい、ありがとうございますでしたら中村さん、また活動についてパワーポイントをご用意いただいていると伺っておりますのでお願いでできますでしょうか今、ご覧いただいているのは、えー、とパレスチナ・ガザにあるアトファルナろう学校というのとの、まあ、子どもたちの様子です。えーとまあ、車椅子の子のどももいますけれども 他の子たちは、えー、とみんな、うの子供たちです。耳が聞こえない。あるいは難聴の子供たちで、普段あの、この学校では手話を使って勉強をしているというところですね。なので、カメラを向けると、みんな、あの手話で、まあ、ピースじゃなくて、これですね。これは、I love you の手話なんですけど、ね。これをみんな、あのやってくれます、はい。とっても可愛い子たちなんですが、 この学校のご紹介から始めようかなというふうに思っています。アトファルナ老学校は、1992年にガザの中で初めてできた、えっと、聴覚障害者のための、えっと、教育施設。まあ、教育施設といっても、ですね、えっと、学, 校だけの学校の勉強だけやっているわけではなくて、幼児教育ですとか、あるいはその中学校まであるんですけど、そこを卒業した後の職業訓練コースなんかも用意したり、あるいは聴覚検査室みたいなものですとか、 相談室みたいなえっ、ー、とそういった複合施設になっています。はい、と言いますのはやはりそういった複合施設じゃないとそのろう聴覚障害を持った人たちがえっ、ー、と必要としているサービスなかなかカバーしてはいけないということがあるんですね、えー。なかなか現地の政府は福祉政策というものを充実化できずにいますので、えっ、ー、とこの学校ができる前は全く教育の会社の外に置かれていたような状況ですし。 こ, れはこの学校によって、えー、と教育を受けられ、言葉を持ち、仲間を作り、そして就職をして、えー、とお金を稼ぐといったような、あの当然の権利を少しずつあの実現させているというようなことが何十年間かの流れになると思います。はい、でアトファルナという名前なんですけれども、これはあのアラビア語で、えー、私たちのという意味なんですね。つまり障害を持っている 子子たたちは誰の子供なののなかといっきにこの家族の子どもでもちろんあるんだけれども、えっと、社会のみんなで育てていく子どもたちなんじゃないかという思いから私たちのろう学校という名前を付けたと、あとハルなろう学校という名前が付けられたというふうに言っています。はい、でそのろう学校の中に職業訓練コースがあって、今これは家具作りの職業訓練コースですけれども、刺と刺繍ですとか、えっと、縫製とすと クッションを作ったり、あるいは小物を作ったりというところですとか、陶器、えー、それから調理みたいないろんなコースを作って、訓練を行っていますで聴覚障害を持っている人たちは非常にあのビジュアルに優れていると、視覚に優れているというところもあったりするので、なかなかあの絵付けですとか絵は、絵を描かせると非常に優れた作品です。 ありがとうございます。で、今障害者支援ということで、お話しいただきましたが、教育支援もまた行っていると聞いております。教育支援のお話も頂戴できますでしょうか。はい。えっ、ー、と、まあ、あとからなろう学校も教育施設ではあるんですけれども。今度お話ししようと思っているのは、えっ、ー、と、公立学校の。教育と、あるいは、まあ、ノーコマルと言ったらいいんでしょうか。学校外での教育についてのお話なんですが、今ご覧いただいているのは。 理科教育支援の様子です。これは、えー、バザの小学校あるいはヨルダン川西岸の小学校で行っている事業ですけれども、えー、何をしている様子かお分かりいただけますか。きれいな水を作ってる感じですかね。なるほど。はい、水があの土を通してきれいになっているかもしれないというところですね。うん、はい。あの理科の実験なんですけれども、これは耐水槽ですとか。 あるいは地下水の仕組みを理解するというような形の理科実験になるかと思います。パレスチナ、ほとんどの水をです、ね、地下水から積み上げていて、非常に貴重な水問題というものが非常に中東の中でも大きい課題になるかと思うんですけれども、やっぱりこうした、えー、とみあの自分の身近にあるような課題に近いようなところでの理科実験なんかを進めて、理科教育というものを進めていこうというふうに。 考えてますで実は理科教育の中で実験というものがこれまでほとんど行われてこなかったという背景があります。最近2018年にようやくカリキュラムが改定されて、えーと、児童中心型というか、アクティブラーニングなんか、日本ではやり方としてはあるかもし れ, な知れませんけれどもあの、自分の体、頭を動かしてあの能動的に学ぶようなことを、理科教育の中ではまさに理科実験を行うというのが、そういったことに非常に役に立つんですけれども。 学校の先生たち、なかなかそういった経験がなくて、理科実験をしないまま授業を終わらせてしまうということが多いんですね。なので、えー、と私たちの授業の中で、まず理科室を修繕して、ピカピカにして、その中に顕微鏡ですとか、ピーカーですとか、いろんな理科資材を揃え、そして理科の先生たちにも実験の仕方を研修で学んでもらい、自信を持って授業でやってもらおうというような支援活動。逆に言うと 理科実験を実際やってみようと思うと、先たち結構失敗してしまったりしてです、ね、そうすると子どもたちの前で失敗するとあのメンツも保たれないし、自信もなくしてしまうしというのがあるので、えーと、そういった自信をつけてもらうような研修としてやってもらってるということもあります。その中で生徒たちが自分の手で実際に手を動かしながらあの自分の目で学んでいって、生きた学びというものをあの身につけていってほしいなというのが。 理科って教科書を読むだけじゃ何かわからないですよね、やっぱりこう実験をすることで、より深い理解がやっぱり得られるものですよねって、改めて思いましたそうですねあの、やっぱりこれまでやったことがなかったので、先生たちを見るとです、ね、非常に楽しそうなんですよ。うんうんうん、うに帰ったたたような感じでたくさん見られました 今の写真もなんかこうあこうなってるんだってこう先生方の顔がこう子供みたいになってて本当に楽しんでやってるんだなと思いました。でまた児童館の活動もされてると聞いております、まあ、理科もそうなんですけれどもやっぱり楽しいことっていうのはあの非常に子どもたちも好きですし大人も好きだしっていうところはあると思うんですね。であの児童館のお話をちょっとする前になんで理科教育ってものここに着目したかと言いますとやはりこのに着目したかといいますと 長年教育支援なんかをやっていく中で、えーとまあ、アラビア語、現地の国語であるアラビア語ですとか、算数ですとか、まあ、いろんな主要教科っていうのもあるんですが、日本人としてどういった教科が一番支援しやすいかとか、あの自信を持って支援できるか、あるいは専門家を現地に送ったりできるかなんかを考えたとしても、理科というものは非常にあの私たちの経験値とマッチするんですね。あのちのにい方って理科の法則が変わったりするわけではないですので、 向こうであの効果的な教え方ですとか、こうすると成功するよみたいな、こうすると子どもたちは食いついてくるよみたいなところっていうのはあの共通しているところがあって、先生たちじゃなくて、だけじゃなくて、もちろん子どもたちが目をキラキラさせながら並んでいる姿があったというふうにも、現地あの派遣した専門家なんかも言っていました。で、そういったあの理科だけではなくて、子どもがあの前向きになれるような取り組みとして、うん、児童館活動をやっています。これは、あの 難民キャンプではないんですけれども、逆に言うと難民に対しての国連の支援なんか届かないような貧困地域に作った児童館です。ここではですね学校に行っていない時間を活用して、子どもたちがこの児童館に来て、絵画ですとか演劇、ダンス、コンピューター、そういった文化活動を自分が好きなものをやっていくというような児童館です。 2006年に開設してからだたい300人ぐらいはここに通っている形なんですけれどもこの背景にはですね学校の中では今お話ししたような活動が全然ないという状況がありますガザ地区にはですね子どもたちがたくさんいる社会ですでして15歳16歳以下の子どもたちが人口の過半数を占めている非常に子どもが多い社会ですこの中で学校が足りない 学校の先生が足りない、教室が足りないという中で、午前に行く子どもと午後に学校に行く子どもと分かれている、つまり授業時間が半分しかないという中で、えーと、図工ですとか音楽といった、そういった楽しい活動が学校ではできないということがあるんですね。なので、学校から帰ってきて、地域の児童館の中でこうした活動に出られる、自分たちが安心した居場所として楽しいことを学べるというような児童館を作っていきました。 実はここあの、お母さんたちも、自分の居場所と思っ て, 通って、ありがとうございますこうやって放課後、立ち寄れる、しかも友達と手を取り上げながら来られる居場所があるって、すごい素敵だなって思います。佐藤さん、今、あの障害者支援、また教育支援、あのお話しいただきましたが、佐藤さん、何か感想というか、いかがでしょうか。 はい、そうですね。あの、やはり、あの、二人が言ってたように、あの、先生たちの嬉しそうな顔が僕もすごく印象に残ってるんですけれども、僕自身、あの、ガザに、あの、行かせていただくことがありまして、若者たちに話を聞くとですね、なかなかこう、未来に希望が持てないとかであったり、世界は苦痛に満ちているって考える若者の声を聞くことがすごく多かったんですね。そんな中で、こう、少しでもこう、世界に興味を持つとかあ、人生の中でもこんなに楽しいことがあるんだ、そういう経験をですね、得られる、種を得られる場があるっていうことは、本当にあの、数字とか、あの、言葉で表せ される以上の希望を紡いでるんじゃないのかなと感じました。ありがとうございます。はいで、あのこの活動の中でま あ, あの子供でしたり、やはり障害がある方などに目を向けられているという話聞きましたが、女性についても力を入れて支援を行っていると伺っております。この女性支援についてのお話もいただけますでしょうか。はい、えー、それではあの女性への支援活動というものをお話ししたいという風に思います。 こちらご覧になっているのは、アレナの伝統刺繍ですね、はい、花ですとか草木、樹木、星、月、そういった自然の風景を織り込んだものが非常に多くありまして、それを女性たち の, その今自習、刺繍を縫っている方の袖口とかあの胸元とかにもありますけれども、そういった衣装、伝統衣装の中にあつらえていくというのが、現地の伝統文化としてあるわけですね。 こうした、えー、と伝統文化を活用して、刺繍製品というものを作って、そして日本で販売をしています。その売り上げの中から、えーと、女性たちの成形支援として、えーと、自立に向けたあ活動というふうな形で考えています。これちょっと古い刺繍製品なんですけれども、まあ、中にあのラクダの模様なんかがあったりしますよね。クロスステッチといってバッテンを作りながら、 えー、とごを作ってるんですけども下のあの右下の写真があのラクダ、実際にあのガザのさら、えーまあ、地になってしまっているところにです、ね、あのラクダがあの放牧されている様子をあの写真撮ったんですけれどもそういった風景を、まあ、昔ながらこのりあの刺しゅあの中に込んでいあの縫い込んでいくというような面倒がありますそうしたものを続、ねえー、けていって女性の整形支援についていただきたいというのもあるんですけれども。 パレナのこののここ文化を受け継いでいいいいでくというととうろの意味合いがあるかなと思っています難民となった人たちが自分たちの故郷そういったものに思いを馳せそれから自分たちのアイデンティティとして伝統文化をつないでいくと、まあ、母から娘へといった形で家庭の中でつながっていくわけなんですけれども難民になっても故郷の風景だとか技術といったものを受け継いで つないでいくというような活動として、もう一つの大きな意味があるのではないかなというふうにも思っています。まあ、手に取ってあのご覧いただけるような刺の刺繍製品なんかも、えー、とご紹介できるかと思うんですけど、ぜひ、ぜひ、あの実際のものをあの触れて、そういった模様を感じ取ってほしいなというふうに思います。これはですね、えーと、女性たちだけではなくて、先ほどご紹介したアトパナロー学校の職業訓練生もそういった刺繍製品を作って、たくさん作って、あのいろんな製品を 出してくとしますありがとうございます。いや、本当に綺麗ですね。もう、この美しさというか、すごい見とれてしまいましたし、あとこの風景を、こう、織り込んで、それを、 こう言葉ではな い, ないかもしれないんですけどその生活風景とかをこう次世代に伝えてきたっていうその文化の伝達っていうのにもこの刺繍大きな役割を果たしてたんだなとはい思います。で, 後であのでこの商品の説明またしていただけると思いますけどもぜひあの皆さんお手に取ってあのいただきたいなと思いました。 はい、あの中村さん、今までさまざまな活動のお話ありがとうございました。やはりあの気になっている方、多いのではないでしょうか、なぜ中村さんがですねこのパレスチナ子どものキャンペーンで働き始めたとかという、そういうお話、いいただけますかはいえー、ちょっと恥ずかしいですがあ、まああの、私とパレスチナのきっかけですとか、まあ、こういった活動に身を投じるようになったあのお話を少し聞いていただければと思うんですけれども。えー、と パレスチナに限らず、まあ、NCO で働きたいなと思い始めたのが、まあ、受験勉強、大学の受験勉強をしている頃でした。で、まあ、その頃どんなことをこれから勉強していこうかなと思ったときに、なかなか決まらないでいたんですけれども、えーとまあ、テレビで、まあ、アフリカだったと思うんですが、まあ、紛争に傷ついた子どもたちの様子を映したドキュメンタリーがありまして、非常にあの衝撃を受け、まあ、強い不条理を感じました。 まあ、そういったまあ強い感情の揺さぶりみたいなものがありまして、できるんだったら、こういった方向で働きたいなと思って、大学の方は、福祉を学ぶ学校に進学したんですけれども、まだちょっと NGO の業界としては、新卒をすぐに雇用するみたいな状況ではなかったので、NGO のいくつかでボランティア活動ですとか、インターンなんか、 その時に、えー、と自分の興味関心として近かったのがパレスチナ子供のキャンペーンで、えーとまあ、子供を支援しているということそれから紛争地での活動をしているということですがそれまであのフィリピンのフィールドですとかいくつかあの伝わりをしたんですけれどもやはり、えー、と不条理に、えー、と傷つかなければいけない子どもたちを何とか支えたいなというような思いがありまして 嵐のこのキャンペーンでのボランティアとインターンを経験するという感じでした。ただ、まあ、就職の中ではですね、なかなかこういったところにすぐに行けるような力がなかったので。えっ、ー、と、職員に相談したところ、じゃあ、インターンで、現地に行っていないかということで、お話しいただいてですね。えっ、ー、と、卒業、大学卒業してすぐに、えっ、ー、と、ガザの方で、半年インターンをしました。その頃は。 まだ、あの、治安情勢とかも、現段階とはちょっと違っていて、あいろんなところに出歩いたりとか、できたんですけれども、そういった経験を経て、いつの間にか、あの、職員になっていたというのが、正直なところです。あの、日々のその業務に埋もれていたら、実は職員になってましたというような感じで、今、繋っています。<笑> 今あのお話を伺ってこう不条理という言葉何回かあの出されていたなと思いますやはり、まあ、いろんなあのニュースがある中その不条理な状況を、まあ、無視せずにです、ね、あの追求された先にこのようなお仕事を につながったんだなと、はい、思いました。ありがとうございます。えー、中村さん、多分ですね、これ見られてる方、この N. G. O. N. P. O. で働きたいと思っていらっしゃる方、たくさんご視聴いただいてますが。これから N. G. O. N. P. O. で働きたいという視聴者の皆さんへ、アドバイスをお願いできますか。はい、あの、まあ、アドバイスを、ね、おあの、できるほどのことはないとは思うんですけれども。私の経験を、まあ、お話しすると。 えー、とやっぱりそのすぐに解決できるような問題に私たちは向き合っているわけではなくてなかなか解決できなかったりゆ、えー、っくり腰を据えなければいけなかったり、まあ、世界のみんなが知恵を出し合ってもなかなか前に進まなかったりっていうそういう問題が多いじゃないですか。で私自身先ほど少しお話しできなかった部分としてはあの、まあ、現地に行ってみたらあの現地の様子がよく分かってやっぱり自分の目で見て。 あの感じてとかっていうことを多少は思っていたんですけども実際行ってみると、えっと、問題がどこが核心なのかとか何が問題なのかとかそういったことがよく分からなかったんですね。自分で行ってみても現地に行ってみても。で話を聞いてみるとパレスチナ人自身もあの深く理解ができているできていないところもあるんじゃないかというところがあってこの簡単には 前に進んんでいいいいかないんだなだっていうことは思いましたそしてまあ、そういう中で腰を据えて活動に取り組んでいく必要があるんじゃないかということで気が付いたらまあ10年以上働いている感じになったんですがそれでもやっぱりまだわからないことがたくさんありますしそういうものなんだなとなかなか前に進まないとか効果が見えないだとかと。 何をしていいか分からないみたいなものっていうのは多分今後も続いていくことなんじゃないかなという気がしましてパレスナ問題何十、えっと、年以上解決してないですけれども、まあ、この先いつの時点で解決するかってい分からないですよねただし、えっと、ずっと本当にこのままかというと100年200年とか経ったら多分それは変わっていると変わらないということはないけれどもそれはあの私たちが生きているスパンとしては結構長いものだなっていうことをいながら 焦らずに、と い, いうことが必要なんじゃないかなというふうなことを思ってます。はい、なので、その自分のやりたいこととか分からなくても、とりあえずじっくりやってみるというのが、一つのやり方かなというふうに思まアドバイスありがとうございます。中村さん現地に行って行っっってたたらららかかかるかと思ったら分からない でかつ現地で話を聞いたらパレスチナの人たちも結局なぜかっていうことを模索しているというちょっと話がすごいあの印象に残りました。でこの話を伺っている時にあの佐藤さんがすごいうなずかれていまして佐藤さんあの何か一言お願いいたします。 はい、そうですね。あの、本当に中村さんのお言葉、本当まさにその通りだなと思って聞いてたんですけれども、まあ、僕自身話伺ってたの、羨ましいなっていう気持ちもすごくあったんですね。僕も伝える立場からこう何か少しでも世の中が良くなればと思いつつも、やっぱりずっと寄り添えない自分、この仕事のあり方っていうものがあった時に、羨ましいなっていう気持ちもあったんですけれども、逆に本当にそれぞれのこう役割分担でできることがあるんじゃないのかなっていう意味でもすごく勇気づけられました。中村さんがそうした活動をしている中で、もしかしたらこう伝える立場でしかできないことも あるのかなとそうした活動がいろいろ組み合わさっていくことで今見えないことにもしかしたら大きなパズルが出来上がってきてるかもしれないまあ、そういう長いこう視点とか広いシェアを見ながら活動を続けていきたいなという勇気をいただきました僕自身がメッセージ頂 い, いたような気持ちになりましたありがとうございますで佐藤さんから今役割分担で何ができるのではないかというお話いただきました。今ご視聴さされてる皆さんもですね何か私は 例えばパレスチナに行ったことはないけど何かできるんじゃないかと思って見てらっしゃる方いらっしゃるかと思います。で中村さんこのもしそう思ってらっしゃる方ができることまたあの寄付ですとかいろんな関わり方があると思います。パレスチナ子どものキャンペーンの活動に何かできることあればですね教えていただけますでしょうか。はいそれではあの先ほどもお話をしたんですけれども。 パレスチナ刺繍のご紹介をしたいというふうに思います。はい、えー、タトリーズというブランドをあの作りまして、えー、とパレスチナ刺繍をご紹介しています。えっ、ー、と具体的にはレバノンの難民キャンプで女性たちが作った人と、アトファルの小学校で聴覚障害を、えー、抱えて教育を受けた後、えっ、ー、と職業訓練生として働いているえっ、ー、と人たちですね。その人たちが作った、えー、と刺繍製品をたくさん、えー、日本にご紹介しています。 はい、でこういった商品を通じて女性ですとか障害者の支援になりますのでぜひお買い求めいただきたいんですが、まあ、それだけじゃなくて非常に綺麗ですし実用的ですし私も召し入れなんかを、はい、使ったりしています。おしゃれ女性物がまあ多いですけれども男性も小物なんかもありますのでぜひご覧になってください、はいえっと、こちらにショップのサイトがありますのでこちらにアクセスいただければというふうに思います。それとですね ご寄付のご協力をぜひお願いしたいなというふうに思っています。まあ、子どもたちの給食ですとか、えーと、前回お話しした物資の支援、生活物資の支援ですとか、あるいは医療支援なんかを、こういった形で、えー、と実際に具体的に現地に届けることができますので、共、え、感、ー、いただいた方はぜひ、えー、とご支援いただければ、こちらからも現地の様子なんかをご報告できるかというふうに思います。 新規会員の方も募集中ですけれども、例えば継続的にマンスリー会員としてご支援いただくような方も大歓迎です。またですね、ボランティアやプロボノといった方たちもご活躍いただけるかなというふうに思っています。最近はあのコロナの中で、なかなかボランティアさんみんなで集まったりというような機会が少なくなってきてはいるんですけれども、いろんな形であの私たちの活動に共感を持った人たちが、えー、と作っていけるような会員。 できればというふうに思っていますのでぜひご参加という形であの私たちのウェブサイト等でいただければというふうに ありがとうございます。いや、本当に素敵な刺繍ね。なんか誕生日プレゼントとかに、あの渡してもちょっと他のプレゼントとは違う。すごいスペシャル感があっていいなと思いましたし、ボランティアプロボノも募集しているということですので、ぜひパレスナ子供のキャンペーンのウェブサイトをご確認いただければと思います。あと、中村さん facebook とか instagram もされてるんですよね？そうですね。 フェイスブックやインスタグラムなどを、まあ、SNS を活用してパレスチのことを皆さんに知っていただきたいということもありますしあのよくイベントを催して、えー、とそちらのご案内なんかも出していますのでぜひぜひちょくちょく見ていただけるとあの私たちのイベントにもアクセスができるかなというふうに思いますはいぜひフェイスブック、インスタグラムまずはフォローして応援してください。あありががととううございいましたいやあっ間間に時間が 立ってしまいました今日はパレスチナ子どものキャンペーン海外事業部チーフの中村哲也さんをゲストにお話を伺ってきました佐藤さんあっという間の時間でしたけど深かったですね何かご感想いただけますかあ、そうですね本当にあの毎度のことなんですけれどもより深く話を聞きたいなという思いが募ったのとあの僕自身あの SNS など通じて現地の友人とはやり取りはしてるんですけどやっぱりなかなかこの2年行けてなかったので行きたいという思いが非常に募りましたまたぜひ現地でもお会いできることを 楽しみにしてますはいありがとうございます改めまして中村さんありがとうございましたはいこちらこそ今日はありがとうございましたありがとうございましたそれでは皆さんまた次回の NGO 世界を見つめてでお会いしましょうありがとうございますありがとうございますご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです